こんにちは、ミ里オーストリッチファームです。今回は至近距離でダチョウたちを撮影してみます。顔の作りや羽毛の質感に注目してみてください。今写っているダチョウたちはオス1羽、メス2羽で飼育しています。 ちばしがピンク色の方がオス、茶褐色から黒色の方がメスです。足元も見てみましょう。足の前側も、ちばしと同様に、オスはピンク色、メスは黒っぽい色になっています。 腸の首はとても長く、頚椎は16個もあります。人や多くの哺乳類では頚椎は7個です。 しばしは平たく鼻の穴が2つあります砂から目を守るためにふさふさの長いまつげが生えています至近距離での映像はお楽しみいただけたでしょうかダチョウとの触れ合いの際は疲れないように気をつけて観察してみてくださいねそれでは今回もこの辺で終わります